西木北連です、えー、地元が茨城県行方市で、えー、あと千葉県高古町の方を拠点に活動しているグループなんですが、えー、イベントを、えー、来週開催を予定しておりましてイベントの告知なんですけども11月19日土曜日、えー、茨城県の潮来道の駅のお正面の 電光掲示板の前にちょっと広場があるんですけどもそちらで10時半から3時半までいろいろ和太鼓さんから始まり日本舞踊オカリナさんの演奏そしてよさこいが1時から3時半の予定をしております今日ご出演の方たちも師匠さんとかもご出演される予定です是非あのお時間がございましたら見にいらしてください で私たちの演舞は北海道上川の総踊りの上川花ぶきです。頑張ってお手間になりますのでご声援よろしくお願いいたします。お客様にイ、でい。 E' pizzo che dici.